皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月12日、バージョン 5.4 位終了間際の駆け込みコロシアムです。2勝目で B4 ランクに上がりました。あと1つ上げて B3 ランクになれば、次のシーズンは B4 からスタートできるってことですね。その場合、C1 ランクから C4 ランクの報酬も自動的にもらえるので、とても美味しいというわけです。 次のランクまで103ポイントですので、あと2勝すればいいんですかね速攻で上げてきます。強敵撃破ボーナスがえげつないくらいもらえましたので、1勝で B3 ランクに上がれました。通算3勝1敗で B3 ランクまで上がれたので、今までやってなかったのが本当にもったいなかったですね。3勝で錬金石45個は美味しすぎです。ちなみに、コロシアムで1勝するたびに、福引券が1個もらえます。